それでは、こんにちは。ソンのアライナーでございます。今日はですね、パスタためにサイズリアにさります。今日はですね、下目ということでスパゲッティを食べているんですが私が食べているのはこちらですね PA06 エビとブロッコリーのオーロラソースでございます。麺によるとキレが良いトマトクリームソースこいうのが入ってるので、まあ、少なくともトマトクリームソースは入ってますね。寂しいね。 ね、それでは一体どんな材料かこの PA06 にかけるのか検証をしてみたいと思います、はい、じゃあ食べてみましょうかまず見、ね、えますのがエビが入ってますねであとブロッコリートマート入ますねあとコショウが入ってます ね, ますねでクリームがよくかかっていて僕がかけてるのがポイントなんですよねおいここまでミスに入ってるんでいただいてみましょうか うんうんうんうん。 うん美味しいね、すごいパスタにアルゼンチンによく調整されたパスタがですねトマトクリームソースとよくあってとてもまろやかで美味しいですねこれがメニューの知の良いトマトクリームソースなんですね メリサイラボではこんなトマトクリームソースが作れるようで評価楽しみでございます、はい、ありがとうございますまたね